さっちゃんみなさんこんにちはいつもお出かけは車でなんですけどなんと今日はザ・台湾ワなじゃじゃんオートバイで出かけようと思いますいつもと一味違う旅でレッツゴー所以你要載我嗎沒有我們要駕造不會騎<笑> 出た時間が遅かったので直接9分の民宿に行って晩ご飯を食べに行きますえっと今道のりの半分のところの、えー、ルエファンの麓の東屋で休憩していますえっと出発したから40分ぐらいですかねさっき写真を撮ったりコンビニに寄ったりとかして道草してました台湾のオートバイ文化はとても進んでいていろんな種類がありますし座り心地もとてもいいんですけど えー、とただ台湾の道は日本のよりかはちょっとだけ凸凹が多いのでそこだけ注意してください1、えー、人でだといいんですけど特に後ろに乗せられている人はちょっとお尻が痛くなっちゃうので今休憩タイムです できたのは山と海が見える。オーシャンビューのお部屋わは綺麗。でも。遅すぎました。<笑>あー、お腹ペコペコまずはちょっと腹ごしらえしないと、ちょっと早速出かけたいと思います。わあ、実は今回9分に泊まるのは初めてです。今まで泊まってきた民宿は結構パッと見でわかるんですけど、今回のは本当に。 外観が一般のお家みたいで最初見つからなくてびっくりしました。<笑>わあ、すっごいいい雰囲気。やっぱり九分といえばこの超ちんですよね。しかもここ私の大好きなユアンが売ってある。あとで絶対食べよう。<笑>ね、おまん丸で可愛 い, いね。あ、好圆的一个、好可爱。<笑> <笑>顔なしホッカホッカで美味しそう台湾の観光名所や山奥の料理屋さんによくあるオンニョウチです鳥の鴨焼き台湾ではとってもポピュラーな食べ物なんですとっても美味しいですよこれ で、あとはキャベツとあとハマグリですね早速いただきたいと思いますいただきますこの、うん、私もいろんなところでオンヤオチを食べてきたんですけどここのは1時間かけてじっくり焼き上げるんで 本当に皮がパリッパリで格別に美味しかったです、本当に超おすすすめです、えっと、1時間かかるので来る前にまず電話で調理をあのまずお願いするのがおすすめですあ と,、えっと一緒に頼んだハマグリの炒め物も意外にも美味しししくくてびっくりしましたあのその炒め具合が炒めすぎず生をちょっと残した感じがすごい炒め具合が絶妙で日本人好みの味で本当にもう美味しかったです。 えー、ここのお店はいつもはこう見晴らしのすごいいいところなんですけど今日はちょっと霧がすごくて分けててよく見えないんですけどでもこれもまた逆にちょっと神秘的でいつもと違った雰囲気でいいですよね。 九墳は海を望む山間にある小さな町でかつては金鉱採掘が盛んに行われたことで有名ですよね自分も今9時こんな夜遅くまで九墳にいるのは初めてでこんなに静かだとは思いませんでした本当に人気がない九墳も普段の賑やかな感じとは違ってすごいしっぽりした感じで私こういう雰囲気すごい好きです、うん 雰囲 気, わ気持ちいい朝いい眺めうんあただちょっと残念なのが山はよく見えるんですけどあそこの海まだちょっと霧がすごくてあんまり見えないですね、うん、でもいい眺め日本の朝ごはんに 食べ物があるように、台湾のご飯はだいたいこの3つがあります。このローソンっていうものと甘い大豆でできたものとこのミエンチンっていうものに海藻がだいたいあります。じゃあいただきます。わあ、私が台湾に来た頃から大好きなゆうめん絶対食べなきゃ。 九分は半分もの麺が海に面しているのでたくさんのレストランや民宿から海を眺めることができますそして9分に来たらやっぱり外せないのがこれいいえここのは本当に格別美味しくて普通の、えー、タロいもとさつまいも味の他にもこの抹茶味もあるんですよいただきますうんおいしいあでもやっぱり9分は山なので霧と雨には要注意です ババイバーイいざ次のスポットへ今回も思う存分9分を満喫できました、えっと、今から次のスポットに向かうんですけどだいたい25分ぐらいですレッツゴー スーサンポーポーっていう滝の名所です、えー、ここの特徴はカーテン型の滝になっていてその滝の中でも台湾で一番幅が広い滝の一つとして知られていますまた、えー、北アメリカのナイアガラの滝に似ていることから台湾のナイアガラっていう名所もあるんですよわーさっき霧がすごかったけど今日見れるかな楽しみ楽しみ この釣り場所を渡って、あと奥までもうちょっと歩いたら滝が見えます。おお、大きい滝の前にちっちゃい滝発見。ええー、長いレール、ここにも列車が来るんだ。うわ、ん、あー、すごい風のリボン。ここは岐南のパワースポットとしても有名なんですよ。 その名の通り、スーファンは十なので、中国語で円満の意味があって、縁起がいいんですよ。わあ、すごいです。自分のスーファンポーポーは初めて来たんですけど、圧巻ですね。うわあ、すごい。もう大自然のパワーを感じます。ああ、綺麗。やっちゃますね。 もう暗くなってきたので、そろそろ台北に帰りたいと思います。九分から平型、平型から木柵まで来ました。えー、っと、今回私たちは一泊しましたが、えー、行ったところは全然弾丸でも行けるので。九、え、分、ー、に行ったついでに、滝を見に行くのもとてもおすすめです。私の家から九分までは。えー 55キロあるんですけど台湾は縦長の地形なので海に行くにも山に行くにもとても便利です市から離れようとすれば気軽に行けちゃいますちなみに車でだと50分オートバイだと1時間20分公共交通機関だと2時間20分もかかってしまいなんと自転車でも同じ2時間20分なんですもし都市以外の場所を公共交通機関で行くものなら。 逆行の方にはちょっとハードルが高いですし時間もそれなりにかかってしまいますオートバイなら行く過程も楽しいですし時間もそんなにかかりませんオートバイは台湾を代表する文化の一つであり運転中もその場所の空気、温度、匂い、湿度などを 体体でで感するることができるのも魅力の一つですもちろん天気がいい方がいいですが今回初めてオートバイでプチ旅をしてみましたが本当に楽しかったので自分もオートバイの免許を取ってみようかなと思ったぐらいでしたかれこれ台湾生活も10年以上経ちますがオートバイの免許を今後の台湾生活の次の目標にしようかなと思います<笑>ではでは今日の動画はここまでですご視聴ありがとうございました もし動画を楽しんでくれた方はぜひぜひ高評価グッドボタンをお願いしますコメントもお待ちしております他のジャンルの動画もありますのでぜひぜひそちらもチェックしてみてくださいあと登録もぜひお願いします<笑> Facebook と Instagram でも毎日中国語と日本語で投稿しておりますのでそちらの方もフォローお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ